今日は、えー、こちらのトヨタのラブ v 4の、えー、と PHEV をお借りしてるんですけれど今日は、まあ、この車のインプレッションももちろんあるんですけど、えー、トヨタのノアボクシーの、えー、THS THS2 の、えー、とパワーユニット、まあ、こちらの方のユニット私もすごく気になってなかなか今車がないんで。えー まあ、カーユニットの特性っていうんですかね、その辺のところがなかなかわからなかったりするところがあったんで、まあ、この車を今回ちょっとお借りして、まあ、THS2 の、まインプレッションを主にしていけたらなと思いますで。こちらの車は E4 なので、結構車としてもパワーがあって、かつエンジンも 2.4 リッターのエンジンになってます。ノアボクシーに関しては 1.8 リッターの THS2 なんですけどこちらは少し容量が大きい 2.4L なので、まあ、パワー感としてはもう全然ノアボクシーと比べてしまうと全く別物の車になってますでかつ PHEV なのでバッテリーの容量自体もかなり大きいですし、まあ、モーター自体の出力もかなり高い テッパー号のハイブリッドは184馬力ですけどちょうどそれぐらいの出力を持ってるモーターになってますんで結構走り も, も THS2 だから、まあ、燃費に絞った、まあ、つまらないユニットというイメージをお持ちの方も多いと思うんですけど全然よく走りますこちらは今ハイブリッドモードにしてる状態なのでもちろんエンジンもかかった状態なのでトヨタノアボクシーと同じ THS2 と 特性ととしてては似たよううなな感じになってくるだろうと思います、まあ、この状態で今走らせてて、まあ、今エコモードの状態なのでモーター自体は EV 走行で走ってる状態ですでエコを超えてくると、まあ、すぐにハイブリッドモードに切り替わるといった状態なんですけれども、まあ、非常にフレキシブルというかもうエンジンも下からもちろんゼロゼロゼロからサイレントップを発生してくれる 特性はもちろん持っているわけなのでもう十分すぎるぐらいの出力特性を持ってて走ってて非常に楽しい車になってますでこれ今エコモードにしている状態なんですけどそれでも十分すぎるぐらいの出力というものを持っていてでなおかつこの状態にしてくるとこれが普通の標準これでもかなりアクセルのこの回路この開け閉めこの状態でだいぶ出力が 上がってるしアクセルレススポンスもかなり上がってますでさらにここからスポーツモードにするとさらにま急変するような形い昔で言うと80とか90のツアーラー V の加速に近いような、まあ、そのぐらい280馬力の、まあ、だいたい370ニュートンぐらいの、まあ、2.5 リッターのターボと同じような感覚で加速してくれるのがこの PHEV。 ラブの、PHV、の PHEV パワーンううになってまはさすが、まあ、にそこまでトヨタノアボクシーは動力性能が高いかというと、まあ、そこまで高くはない状態ではもちろんあるわけなんですけれども、まあ、THS2 といえども非常に車 の, このエンジンのパワーユニット非常に出力の高いものになってて、まあ、走って非常に面白い楽しいものになってます。で このよ実はハイブリッドでもこのように極速のミッションがついてるんでおそらくレ ク, サスとでもレクサスにも乗ってるようなマ ル, マルチハイブリッドシステムっていうちょっと名前忘れちゃったんですけど多分それにそのユニットがついてるんじゃないかと思うんですけど回転数が上がりにくいハイブリッドの 特性になっているのでこういったロングツーリングでスピードを上げて飛ばしたとしても車の燃費自体も非常に抑えられてエンジンの回転数も抑えられるので燃費性能も非常に高くなっているということがあると思います、まあ、それによってガソリンと変わらないもちろんガソリン以上の燃費性能というものが多分得られるといったそういった方式のものになるかなと思うんですけれども、まあ、そこも非常に。 ああそうですねエンジンの回転数がこう上がりますの で, で、6速まで入れていければ、エンジンの回転数が下がる、でもハイブリッドになっているというところです。こうなんかはノーボクシーにはもちろんついてない装備ではあるんですけれども、まあ、この 2.4L の TH2 にはしっかりとついているというところですね。で、これの面白いところは、プラグインハイブリッドなんで、普通に EV だけで走行するということも。 もちろんできますで EV だけで走行すると普通にもうこういったコーナーニング区間においても、まあ、SUV といってももうオフロードを走破するっていう目的で作られた車というよりは、まあ、普通にどこでも出かけられるで車としては。 もう高級感というのはもちろん持っていて、まあ、自分の、えーまあ、洋服のような、まあ、そういったキャラクターになっているかなと思うんですけど、非常に趣味性の高い車になっているっていうの も, も、すごく大きく特徴として言えるところなんではないかなと思います。で、これが今。で、これが今。EV 走行。 単独で走らせている状態なんですけれども非常にパワーがありますもう踏み込んでもずっと EV が続いてるんでハイブリッドだとどうしてもエコモードを超えてしまうとエンジンがかかってしまって少し物足りなさっていうのは感じるかもしれないんですがこのように EV の状態でもエコモードそれから標準モードそれからパワーモードということでしっかりと調整ができるで踏み込んでいってもずっと EV の状態が 続いていてるといった、まあ、そういった味付けになってるんで少しハイブリッドとだいぶ味付けが異なるものになってます、まあ、当然なんですけどこの状態ですと、まあ、今状況としては 45km まで走るでチャージーモードがついてるんでまたこの走行距離が、えー、後続可能距離が落ちてきたらチャージーモードでチャージしてあげればまた EV 走行単独で走ることもできるといったそういった楽しみ方ができる ものになってますこれがハイブリッドドモードですねでこちらにするとでこれが EV 単独のモードとでチャージモードというものもあるんでチャージしてくれながら走行することが可能ということで、まあ、こういった、まあ、車としてはもちろん走りの利面性というのもしっかりありますしで E4 なんでしっかりと 高高速速道路のの料金所においても加速におおいいいいててもも加かなり蹴飛ばし感の強い動力性能の高い車に仕上がったということです今動力性能を中心にお伝えはしているんですけどもちろん燃費性能もすごく高くてこちらのハイブリッドモードでの燃費性能はリッター2 2キロでこちら今、えー、と給油後の平均燃費ということでトータルだと、えー、リッター4 4キロと。 非常にに高いいい燃費性能も兼ねているとと、まあ、うことになり ま, すでまあそれでいて非常に豪華装備も充実していてベンチレーションがついていたりとかでシートヒーターももちろんついていますしステアリングヒーターなんかもついていてでシート自体も本側のシートだったりレッドステッチだったりしますし、まあ、いわば、えー、ハリアーのラブホーバーみたいな。 そういいっった車になっているんではなないいかなと思います、まあ、車も非常にただ単に静かで今までのトヨタ車みたいに万人受けするような走りというよりもこういった車が好きな人ヨーロッパ車の車から乗り換えてもこの車楽しい走りしてくれるんだねっていうようなそういった感じを与えてくれる非常に趣味性の高い車になっているということです。 ちょっとこの辺少し加速していきたいと思うんですけど、まあ、これ今 EV モードなんで、まあ、何も音が出ないでこちらが今ちょっと EV 走行ハイブリッド走行ですねでエンジンの音自体も、まあ、この車自体がモーターの バッテリーの容量自体がかなり高くなっているんである程度踏み込んでもエンジンのかかり具合としては頻度としては非常に少なくなっていますなので車内の快適性でエンジンからの放射音エンジンの NV 性能という意味においては非常に高くなっている車です全く耳障りな音もボンネットから入ってこない 状態になってますしタイヤ自体もロードノイズも非常に少なくなってる全く嫌なその低周波が入ってくるようなそういったことも全然出てこないですしで今前の車少し追い越しかけてみますけど、まあ、これ今 EV の状態なんで、まあ、このように非常に瞬発力が高い。 スポーーツカーに乗ってるかのような非常に高い動力性能を発揮してくれる車になっている、まあ、見た感じは普通の SUV の車ではあるんですけれど、まあ、これだけ楽しい走りをしてくれる、まあ、ハイブリッドということで、まあ、今までは燃費性能燃費がいいからハイブリッドに乗るとかただ単に。 車の上質な走り味を求めてハイブリッドを買うというイメージがあったんですけどこの SUV になってくると今度はさらにその上に車の動力性能という、まあ、そこですね、まあ、それによって車の走りがまあより一層楽しくなるという価値を手に入れるために、まあ、ハイブリッドを手に入れるということでこのラブ4の p h e v は非常に 価値のある楽しい車になるのではないかなということを今回感じました。はい、ということで今日はトヨタのラブフォーこっちは p h e v になりますけれどもこちらのインプレッションをさせていただきました当チャンネルでは車およびカー用品のレビューを行っておりますので興味のある方はぜひチェックしてみてください。